痩せにくい方、そんな方は今回のエクササイズを一緒にやっていきましょう。痩せるためのポイントとしては、いかに大きな筋肉を使うかというところになります。そこで今回は弱ってる背中ともも裏、この2箇所をたった20秒ずつでしっかり鍛える方法になります。今回の動画を最後まで見ることで、より簡単に弱ってる筋肉をタオル1本でしっかり効かしていくやり方が分かってきます。ぜひ最後まで見てもらって、 一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、タオルを一本使いますので、今から用意しておいてください。そして、今回。 タオルを使うことで背中とももの裏をしっかり鍛えることができますこのタオルで負荷を加えるプラスアルファはフォームが効きやすいフォームをねキープすることができますので、まあ、ない方もですね、まあ、真似しながらできるんですけどもある方はできれば使っていきましょうそして痩せるためのポイントとしては弱い筋肉で大きい筋肉を選択して鍛えていくというのがポイントになります そこで大切なのが背中ともも裏です。人は前に生活しているので意外と前の筋肉はあります。ですが、後ろに進んだり、うつ伏せから体を持ち上げたりっていうのはあんまりやらない方多いので、実は背中の方がですね、筋肉がまだまだ使えばつくのに弱いんです。ここをしっかり鍛えていくことで、褐色脂肪細胞といって、痩せ筋とも言われている筋肉の集まりでそこを活性化さすことができる。 プラスアルファ、もも裏をしっかり鍛えることで、前のももと裏のもも、バランスが取れて、綺麗な足ができたり、あとは前ももを使いすぎている場合、足がムキッとしてしまう。そういった解消ができてきます。たったの20秒ずつですので、一緒に頑張っていきましょう。それでは、やり方を紹介します。はい、まずは背中から使っていきます。2パターン紹介します。初級編と上級編です。初級編は、頭を上げておくことが辛い方は、 おでこをつけて、おいてくださでこをつけタオルを持って、肩幅より少し広いぐらいです。横に引っ張りながら、こういう感じで、肩甲骨を寄せながら、肘をしっかり引いていきます。で首が大丈夫な方は、体を起こして、しっかりね、首のところまで、肩甲骨を寄していきます。 これをまず20秒間一緒にやっていきましょうそれではいきます3、2、1 g o 12体をしっかり起こして3タオルを横に引っ張って456肩甲骨が熱くなるのを感じてください8910あと10秒1 345しっかり引いて 678910OK ーー、はい、次にももの裏を使いながら腰と背中も使えます今みたいにタオルを引っ張って肩甲骨を押したままで膝を曲げて前かがみです この状態から膝を曲げる、伸ばす。曲げる、伸ばす。というのを20秒やっていきます。これで状態を保つための背中、もも裏を収縮させる筋肉を使うことができます。いきましょう。20秒です。3、2、1、o 1、2、状態しっかり保って、3、お尻しっかり出して、4、5、 OK、お疲れでした。 どちらも背中と腰を使うのでちょっと腰痛かった方はですねエクササイズの前に少しね腰を動かした方がいいですキャットバックです腰を反る丸める反る丸める今の動きをゆっくりしながら腰を温めてから今回のエクササイズ2種目をやってくださいで今回の2種目をやることによって代謝が上がります今すでに体があったかいと思います 体の背面を使うことでより筋肉がね活性化されるので体がすぐ温まりますそして代謝が上がりますこれをぜひね背中側あんまり鍛えてなかったっていう方はですねぜひ取り入れてもらってこれにプラスアルファ腹筋胸などを加えるともうベストです代謝が上がりやすく痩せやすく体が元気になってくれますぜひやってみてください 勉強になった 方, や勉強のった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いします説明欄に SNS のリンクを貼ってますやられてる方は是非フォローシェアよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました